私寝てた、うん、バカ信じよかったまた会えてこれだけは伝えておきたかったんだありがとう僕を好きだと言ってくれて僕もアスカが好きだったよ